こんにちつくば大学のアランヤです。このビデオがプログラミングチャレンジ第6回グラフ。今回がベルマンフォード法を紹介します。では行きましょう。皆さん、こんにちは。前のビデオではダイクストラ法を紹介しました。ダイクストラ法がすごいあのいろいろな使われる 便利なアオゴリスムなんですけど、実は、えっ、ー、と、グラフの中で、ネガティブループ、まあ、あの、マイナス循環が入っていると、ダイエクストラが、まあ、えっ、ー、と、実装によっては問題が発生するかもしれない。まあ、可能性があります。ですね。私たちはなんか、前回紹介したダイエクストラ法の実装が、無限ループになっちゃうんですね。あなぜかというと、えっ、ー、と、まあ、 その9の前にコストがどんどん短くなる。まず S がゼロに入ったんですけど、ここにたど り, たたたどり着いたときに、この A から S にえっとマイナス二のえっと訪問ができまできちゃいます。ですね。あ、そうです。B から S にマイナス二の訪問に行きます。で、もう一度ここから行くと、えっと今度は S がマイナス四。で、今度は IS がマイナス六。今度は IS マイナス八ですね。 だから前の、えっと、前のプログラムはこのグラフに使うと、まあ、無限ループ、えっと、t l e になってしまいます。まあ、あの、前のアオゴリズムが、訪問されたことを録音して、えっと、まあ、記録して止めることができるかもしれないんですが、でもその場合だと他のバグが発生するかもしれない。まあ、理由が何かというと、あの、この、 ネガティブ循環ですね。そのマイナス循環があると、あの、ダイクストラのグリーディー、なんかグリーディープロペティですね。グリーディーの性能が、えっと、崩しますので、ダイクストラがあと、まあ、動かなくなる可能性があります。ですね。ただし、えっと、まあ、たまに、えっと、ネガティブループでも、えっと、使いたい、えっと、まあ、最短経路を見つけたい、まあ。例えば、あと燃料、さっきの燃料の問題。 の場合だと、あの、カパシティがあるので、あと、マイナスに回しても最大があるので、ですので、なんか、一、ある程度、えっと、そのマイナスのループを使いたいとか、あの、あととか、あと問題によっては、最大、えっと、マイナス循環があるかどうかをテストしたいとかですね。その時、どのアオグリスムが使えばいいのか。今回が、えっと、ベルマン・フォード法を紹介します。 ベルマンフォードが、えーとまあ、ダイクストラよりちょっと遅いけど、あのまあ、そのマイナスのループを、循環をあと、まあ、そのディテクトすることができます。認することができます。あと次回のビデオが、また、あ、別の、えー、とマイナスのループ、循環を扱えるアオゴリスムを紹介します。まずベルマンフォードについてお話ししましょう。ベルマンフォードがこんな感じです。 えっ、ー、と、ま、あ基本的なアイディアが、えっ、ー、と、O of VE。なんか V 回、えっ、ー、と、すべての辺を処理する。ですね。頂点の回数のループで、すべての頂点の辺をえっ、ー、と処理する。ですね。で、えっ、ー、と、一番重要なのは、えっ、ー、と、その S からの距離のベクトと、えっ、ー、と、ま、あその辺のリストです。で、えっ、ー、と、S の距離の初期化は s ロがゼロ で、s、s 以外の頂点が、えっと、まあ、あ無限とか、まあ、とても大きな値を入れます。で、えっと、v のループの中で、その、インフではない値が、えっと、まあ、あ広げます。ですね。で、今回が、えっと、このオーグリソンが v、必ず v かかりますですね。なんか、えっと、ダイエクストラは、なんか、 場合によっては、もっと時間がかかったりとか、時間がかからない時もあるけど、ベルモンフォードは必ず V がかかりますので、あの、無限ループにならない。ですね。で、えっ、ー、と、最後のループで、アルゴリズムのなんか距離が変わらないはずなんですけど、アルゴリズムが終わった時に、もう一回だけループをすると、えっ、ー、と、もし距離の、えっ、ー、と、距離が変わった場合だと、えっ、ー、と、無限ループが見つけた。という意味になります。 アゴリズムはこんな感じです。とても簡単ですね。あの、距離のベクタルと変異、えっと、のリストと、あとは二重ループだけです。V のループと E のループで。で、ループの中でその距離、ベクタルをアップデートすることだけです。では、ちょっとシミュレーションをしましょう。これで、あ、あ、あ、何をしたか。 はい、すみませんでした。<笑>で、えっ、ー、と、まずは距離のベクトルですね。距離のベクトルがここで置きましょう。D が、で、S が、S が0にしろびましょう。0の距離が0、あ、そっか、0だ、ABC だね。S の距離が0と ABCT の距離が無限ですね、インフィニット。 インフで、次は、えっと、すべての辺を見てみましょう。あ、そうか、ここに書けばよかったですね。じゃあ、ちょっと書き場所を違いをましょう。えー、っと、s, a, b, c, t。で、s が0。無限、無限、無限、無限。で、えっと、すべての辺をここに書きましょう。 まずは sa1 で、えっ、ー、と、ac2 で次は cs1 で次は、えっ、ー、と、ab3 次は bt2 で次は ct2 はい。これだと全部リストしました。 じゃあ、まず最初のループで、すべてのえっと変異をビジットして、この変容を使うと今の距離よりえっと短いかをチェックする。じゃあ、sa1 が、a の距離が無限なので、s の距離が0、0プラス1が1なので、じゃあ、a をアップデートします。で、えっと、ac2、c の距離がえっとまあ無限で、a の距離が1、1プラス2がえっと3。 だから、ここをアップデートします。3。で、次は、えっ、ー、と、c s 一で、S の距離がゼロですね。で、三プラス一が、えっ、ー、と、四なので、アップデートしない。で、次は、えっ、ー、と、AB、AB、あ、C じゃなくて a b 三ですね。a b 三三が無限で、えっ、ー、と、一プラス三が四。で、次は b t 二で、B と T が えっ、ー、と、2がありますので t は無限なので4プラス2が6で次は ct2 で c は 3c あと3プラス2が5なのでこれもう一度アップデートしますこれは一番最初のループでしたですねじゃあ次回のループ行きましょう次回のループはもう一度上から始めますららで、えっ、ー、と S から A が AC、えっと、SA1 で1プラス01が変わらないですね。で、えっと、AC2 で、えっと、1プラス2が3で距離が3で変わらない。で CS1 が変わらない。で AB3 も変わらない。で BT2 を変わらない。で CT2 も変わらない。まあ全て変わらなかったので 次の、えー、と距離が全然変わらなかったので、この時だと、えーとまあ、あとループをブレイクしてもいいんですよね。あのー、一度、距離ベクトルが変わらループの中で距離ベクトルが一回も変わらなかった場合だと、もうこれからずっと変わらないので、えー、とアゴリスムを提示していい。でそれで、すべての、あのー、最短経路を見つけました。これは、ねあのー、ダイエクストより早く感じましたが、まあ、これは、ね、なんかその変の順番が良かったです。 例えば、あの、変異の順番が CT の方が上であれば、あの、T まで、えっと、距離をたどり着くか、なんか何回ループかかりました。ですので、あとその変異の順番で、えっと、まあ、このアゴリスムが、えっと、反復が、反復回数をちょっと増やす。だけど、反復回数を増やしても、あの、0、えっと、まあ、最大、えっと、VE なので、えっと、このアゴリスムが固定です。 じゃあ、終わります。じゃあ、えっ、ー、と、次はなんかその無限ループがあった場合、どうなるのかですね。今回が C と S の 間, 間にマイナスを入れました。これはどうなるかを見てみましょう。これなんか変になってるかな あ, あ、そのフィルムになってますね。フィルムはどうやって、えー、と変わりますかえっ、ー、と、トーグルフィル、センタークリック。なるほど。 アウトラインとアウトライン。はい。じゃあ、今回もう一度、えっと、距離ベクトルが、えっと、s, a, b, c, t。で、ここ、辺が書きます。で、辺がちょっと逆にしましょう。えっと、ct2 と、えっと、bt2 と、あと、a, b3 と ac2 と sa1 と s あと cs-4 じゃあ最初のループがえーとまあ初期は0無限無限無限と無限でですねで最初のループが ct2 がまあ c はまだ無限なので何もしない b はまだ無限なので何もしない a はまだ無限なので何もしない A もまだ無限で。で、SA1。だから、SA をアップデートします。0、1。ですね。C は無限なので何もしない。だから最初のループが無限。じゃ次のループ行きましょう。CT は、C はまだ無限で、BT はまだ無限で、AB3。ですね。AB3 なので、じゃえっと、B をアップデートします。で、次は AC2 ですので、2もアップデートします。 は で, すね、で、次は SH、まあ。同じなのでアップデートは変わりません。で、次は、えっと、CS-4。なお、3-4 が -1 なので S の距離をアップデートしました。これを見てください。で、で今回がね、なんか6、えっと、頂点が5なので4回をループします。ですね。なんか、オゴリスム上で。 じゃあ、3回目のループ。で、CT2 ですね。C が3で T が5になります。で、次は BT2。B が4で T が6で、これをスキップする。で、ABC3 が変わらない。で、AC2 も変わらない。で、次は SA1。で、S は -1 なので A が0になりました。これはアップデートしちゃったんですね。で、えっ、ー、と、CS-4。 で、CS-4 がこれはアップデートしない。だから、なんかこれアップデートしないで、これアップデートしないで、これアップデートしないで。じゃあ、今回4番目のループに行きましょう。今回もうなんか変わったんですね。で、CT2 が C が変わらない。BT2 が B が変わらない。ですね。AB が、A が0になったので、B が4から3になりました。 で、AC2 も C も、えっと、2になりました。で、SA1 が S が変わ ら, 変わらなかった。でも CS-4 が S は -2 に変わりました。で、これを見ると、ここでアゴリスムを終了しましたが、もう一度アップデートすると、まあ、この S とか、この3とか、この B とか、この T が全部アップデート。だから T は4になりますよね。 ですので、もう一回ループするとアップデートしますので、これでなんか、あの、無限ループを発見したっていう意味になります。はい。まあ、皆さん、これは、えっと、ベルマンフォールド法です。これは、あと、もちろん、あの、無限ループがある場合だと、最短経路が何なんですかっていう意味がよくわからないですけど、あの、無限ループ の, がの場合だと、なんか、あと、課題の目的は、 無限ループがあるードカかを 着, 着してくださいっていう意味が多いんです。なんか今回の課題もそうなんですね。なんか無限ループを 着, 着してくださいの課題も入ってます。ですので、まあこれでなんか無限ループのすぐあの認識することができます。はい。えっ、ー、と、じゃあ次回のビデオで、えー、とまた話を続きましょう。皆さん、今回のご清聴ありがとうございました。